皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月12日、第10回、アストルティアナイト総選挙が終わりました。結果はもうなんとなく見えてますが、ひとまず報酬を受け取りに行きましょう。ペラは結局今回も誰にも投票できなかったんですね。全員に1票ずつ入れられるのは、冒険者たちだけの特権だったのかもしれません。さて、優勝は、みんな大好きプクラスでした。 おめでとうございます。報酬はマギハートの仕草書でした。ハートは分かりますが、マギとは一体どういう意味でしょうか分かる方がいましたら、よろしくお願いします。そして、これが今回の投票結果です。プクラスは割と圧倒的でしたね。前回優勝のラグアス王子の票が、そのままプクラスに流れた感じでしょうか それにしても、ヒューザの安定した強さは、一体どういうことなんでしょうか。一方、ユシカはもうナジーンの票と合体させない限り絶望的な印象ですね。でも、このままでは終われないと思いますので、来年も応援するしかありません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。